こんにちは今日は新型のボクシーなんですけれどもなぜ車内の静粛性がアップしたのかについてご紹介をしますでまず車内の静粛性で重要な部分がエンジンから入ってくるノイズになりますじゃあどこの部分で車音対策をしているのかということなんですけれどもまあもうこの辺は一般的なところなんですけれどまずボンネットフードの裏のところに吸音材が ついている。で、かつ、こちらの、バルグヘッド、ダッシュパネルの裏のところになりますが、ここのところに吸音材、まあ、全面、ほぼ全面、付けられていると。まあ、これによって、エンジンからの騒音、NV を、車内に入れないような対策をしていたり、ノアボクシーのすごいところというのは、こういった場所。ここなんかも、 遮音材が入っていたり、継ぎ目があるところがあるんですけど、こういったところも音を入らないように、通さないようにしていたりします。でさらに、ここだけじゃなくて、この奥のところ、こういったところなんかも、音が入らないように、まあ、風切り音が入ったりする場所だったりするとは思うんですけれど、音が入らないように、遮断をすると、まあ、いったことをやっていますし、まあ、こちらも同様に、 同じことをしているというのが特徴的なところだったりしますで。さらに、さらになんですけれども、こちらは従来の車ではなかなかやっていなかった部分になるんですが、ロードノイズも、うん、通さないように、ここのところ、樹脂のこのパネルが実は付いています。 この部分です。通常だとここ、空洞になってるんですけど、ロードノイズを車内に通さないために、こういった騒音警報を遮断すると、まあ、いうことで、車内の、車内へロードノイズを通さないようにしていると、まあ、いうところ、これなんかもかなり新しくなっているところではないかと思います。通常はこういったことを、まあ、していない車が、 ほとんどであると、まあいうことになります。で、まあ裏もこのように見ていただくと、先ほどエンジンルーム側にも吸音材ついてたんですけれども、このような形で、こちらの方にも、まあウール材、マフラーとかでもガラスウール使ったりしますけど、こういったウール材みたいなものも使われていて、このダッシュパネルの裏からの音も侵入しないように、音を遮断していると。 というと こ, ろこういったところを見ていただくと、かなり騒音対策をされているっていうのが、よく分かるということになります。あとはこちら、やっぱりこのフロントのフェンダーの部分、このフェンダーの中から音が入ってきてしまうっていうのがあるんですけど、ここの部分が、これが吸音材になっています。この部分です ここはプラスチックのプロテクターなんですけど、こちらは、このホイールアーチの上部に関しては、吸音材になってて、やはり音が入らないように対策をされているということになります。この辺です。でそうすることによって、まあ、エンジンからの騒音、それからこちらのホイールハウスからの騒音、まあ、それが、この ダッシュパネルの裏からも入ってこないですし、ロードノイズもの横であるとか下から入ってくることも少なくなると、まあそれ。それによって音がかなり静かになると。で、この車はガソリン車なので、ハイブリッドには付いてるんですけれども、アコースティックガラス、まあ、2枚重ねのガラスが付いています。さらに前から入っていく音を静かにしているということで、より一層 車内の静粛性が増しているということになっています。で、見えないところでいくと、ここのところなんですけど、フレームナンバーって今このカーペットの下のところで見れるようになっていて、ここを見るとフレームナンバー見えるんですけれど、これ自体も吸音材になっています。で、この下からのフロアからの低周波、ロードノイズ、まあ、そういったものなんかもこういった ものを使ってこのフロアのマットの下にこういった吸音材っていうのを使っていて、さらに、さらに下からの音というものも消せるような対策っていうものがなされていると、まあ、いうことになります。で、これ自体はここだけについているわけではなくて、この運転席のフロアはほぼこれ全面に敷かれているといった状況になっています。 さらに、この天井側、まあ、風切り音とかももちろん来てくるわけなんですけど、まあ、この辺にも先ほどの吸音材というものが入っているということになります。で先ほどの吸音材というのがちょうどこの辺ぐらいまでのところまで、 入っているということなので、まあ、フロント側は、こう、エンジンの振動、ロードノイズを当然拾いやすくなるので、音が大きくなりやすいわけなんですけれども、まあ、それらを敷き詰めることによって、まあ、音を遮断させると、まあ、うことを、まあ、していると、まあ、いうことになります。で、さらに2列目に関しても、まあ、このルーフの、まあ、この辺のところに、ちょうど、吸音材というのが入れられていて、 で、リアに関しては、ちょうど、この辺の部分になるのかなと思うんですけれども、やはり吸音材が入っている。パネルのところの、ちょうど、この辺のところに、は吸音材が入れられているということになっているようです。で、リア3列目も、かなり、 コイルアーチからのロードナイズ低周波を結構拾うんですけれども、リアに関しては、フロント側と同じような手法が取られていて、ここ、コイルアーチの部分、このプロテクターの部分なんですけど、すべて全周にわたって吸音材というものが ついていますなので、車内に入らな い, いうような形で、プロテクター、プロテクトされていると、まいうことになっています。で、あとはさらに、この辺にも、吸音材が入っているようです。 でフロアの下からの音が結構3列目に関しては気になるんですけど、やっぱりこのフロアの下あたりに吸音材というものが引いてあって、音が入らないような処理と、まあ、いうことをされているということになります。吸音材だけじゃなくて、トヨタの場合は、まあ、徒型の静神材というものも組み込まれていて、 実際にはこのフロアの下というのはフロアマットとかがすでに引かれちゃってるので見えないんですけれどもかなりの場所に徒歩状の精神剤というものもしっかりと施工されているということでまあそれによってかなり音が静かになっているで今まではああなんかこう気持ち気分的に気持ち的に静かになったなっていう感じだったんですけどもうこのノアボクシーになってくるともう 静かになったなっていう感じじゃなくて、誰が乗っても音が静かになってる車になってるなということを体感できるかなと思いますので、まあ、ぜひ静粛性に関してはどうなのっていった と, ところがすごく気になる方いらっしゃると思いますので、まあ、ぜひ乗って確認をしていただけると納得いただけるんではないかなと思います。 ということで今回はこちらのノアボクシー。こちらはガソリンになりますけれども、まあ、今回新型ノアボクシー。なぜ車内の静粛性がアップしているのかという話題で今回はお伝えをさせていただきました。当チャンネルでは車用品、カー用品のレビューを行っております。最近ではこういった車の装備等のレビューもさせていただいておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。